はい、今日はアスカインやってきましたさあ、でどこでしょうなんでわかるか、わかりますね今日はね、ちょっと暑いんで上着脱いで歩きますわ今日はリクエストは、展望台と 渋滞を転んでございますからね。まず展望台から行ってみましょうかね。あ、何にもないんでございます。この上にね。この上どの辺かこの上に。展望台があるんですよ。ちょっと行ってみましょうかね。展望台 な, なほとんど見えなかったんだけど、何だろうな？うんとそこ何がいいんだろうね。はい。以上、予報ですん、ね、で行ってみましょう。陸上 リクエストだったんでね、行ってみましょうあら、ここにあ入られるのかね展望スペースが設けてもらったけどねはい、じゃあ気を取り回して階段をあの、のお値の び, びはなかったらねちょっと 見に行ったところだな、展望台があるのは。来たところでございますからね。曲がり階段よ大きな石が。ここに使うのかね。 ほんで、稲のを見てみましょうか。あら、急なと見えないのかね。残念でございました。ええ、宮本ぐらいかでした。宮本も何もないしね。こっちは、ね、ひだ、東右か。右やな。四十メートル、すぐやね、四十メーター。もう、けい、四年もやかな。あの雨、土砂降りの中。 よがあります<笑>こ は, <音声>ここはで学学<音声>学者者、はい、者ののの方方<音声>いや装いや装備は学者の装備してあるから なんか撮れましたか。ああお家の設 чин がもう。まだ違うんです。かかですね、ごめんね、あのー、大阪から来てるからね、しょっちゅう来とんだけど、はい、ちょっとまだきっちりわからんな。かなり回ったんだけどね、あのこのあのー、名所旧跡ありますやろ。はい、そこの降りたとこに石舞台とか、このね東西稲荷の展望台。 それから古墳がいっぱいあるでしょはい宮これあのわしがとるあのなんかこの、うん、かすこれも飛ないやろ、はい、健康椅子がここんちのいいこれ綺麗になったね こ, ここから見えませんか見えないです ね, ねえこれ綺麗やわー高松塚やったら見え る,、ね、ら見えるあら古墳と思えて言うからな<笑>あら、これはこの石は最高<笑> ここは子供じゃないんだろうな、ここはここは子供じゃないですよね、うん、ここが鈴でしょえらすまんなはい、じゃあ次はさて次は西展望台行ってみようかよいはい西展望台行きましょうあんな見てたかなこれ 初めにした時はもうなんか嘘としとったんやけどね全部切ってくれたんだろうな木なこの辺がねどの方がいっぱいつくなったな記憶残っとるけどこういいね最高でございます 今のは東展望台やから次は西展望台行ってみましょうか稲吹きがちょろっと見えるぐらいかおっ広い展望展望台自転車置きいわこんな子自転車来んのかねこら大変やわこっから上がってくれへんぞ自転車がなあこれ大変のか乗るもんなかったな はい、上がってみましょうえーと、西展望台見らへん西展望台はどこでございましょうかまだかね休憩でえー、休憩休憩場所でね後ろを見たら何にもないねあれ、降りるよ。 あ下ってますねちょっと上上がってるでしょうか 50m ほらここのみたいなのがあるぞあれ ここは展望だよ、展望だよさあ、どこが見えるかね西展望だこれよく見えるわねこの人がどうやったかね、雨降ってたからあんまり覚えとらんな みなさんそれでも視界悪いねみなさん飛鳥寺はどこや飛鳥寺棚田100選稲之内の棚田 ここから撮ってるのあ、ここ撮ってるの。よし、ここ撮ってみましょうか。うーん、見えないか。ジャンボカかシは見えないな。見えませんね。これ俺ところだも、ね、ん、こっちこっち行ってみようか。その時とれや、あすかねやろう。岩戸そう。 こっち行ってみましょうかねこれは変えないとなこっちの方が行ったことないからねちょっと行ってみましょう 頑張れ、関係ないよね、この道は。岩内の、宮殿跡、四百五十メートル。はい、行ってみましょうこの辺もちょっと、こう、交錯してないね。 けど違うかね、俺、これ、石もいっぱいあるぞ。ほら、このみたいに、ほんまにね。ほ<笑>てみょうな感じや、これああ。いや、こう、苦い経験ある、こうね、こう苦い経験が。<笑>あの広い道が、<笑>俺できたんですね、あれはな。 これでどっかで油炭すりゃええのをね、ずーっと突っ込んだもんで、ずーっと突っ込んで。